you you <sharp inhale> Thank、you 붓을붓을붓을붓을붓을붓을붓을붓을붓을붓을붓을붓을붓을 밴드밴드밴드밴드밴드밴드밴드밴드밴드밴드밴드밴드밴드밴드 こっちうんカールスパークいいお前さまこっちでしなかった<笑><笑>あー うん。あ、で柔らかくて美味しい。めっちゃタレも美味しいよ、これ。んタレ。うん。な、美味しい。うん、なんか美味しそうやな。 らかドうーん 六対四ぐらい<笑>。<笑>このイカもビールに最高やな。なしどこから掃除しようかな。捨てよまず。まず捨てるいろいろ。ちゃちゃ。うん。まずちゃちゃ。<笑>断捨離。ちゃちゃから。うん<笑> 前の鶏皮の味噌煮あるな。食べる。どれがお好み。これが鶏皮。え、めっちゃ迷うな。<笑>味噌煮二つ食べてもええやで。鶏<笑>皮味噌煮まず食べようかなじゃ。うん、これいきますか、まず。いきます。ここでやな、切り目を入れるやんか。うん。で、その切り目にベーコン挟む。 絶対おいしいって言ったやん覚えてないなそれは関係ない別に関係悪くないそれは別に関係ないよやめたらいいんじゃん、まあ、奉仕してる側ってどうしてもさ見返り求めるやん絶対にもうちょっとこうしてくれていいのにって思うのは、まあ、当たり前の感情なんやけど別に損とも思ってない や, で、うん、やっぱ人の尊厳とか その人を落とさないいじりやったらいいけどなんか面白く引き立てるいじりじゃなくてな超えちゃいけないライン超えるとはあると思うよいくら俺でもイラッとする時はあるから取ってへんよ、だからいや、楽やその方が楽って何でもなんか雰囲気悪 な, 悪なりそうやし留めれんのはすごい心が広いなって思うけど立派なことやなとは思ったけど言われる筋じゃないよそれは言う筋はなかった、ごめん はい何これ買ってない旅行の時にいいかなって思ってええー。あったかそう安物似合うわでもどこに誕生日プレゼント買ってないのに来てみようかなぴったりよ似合ってるよごめんね She